モンドきました破滅あるみたいだねキラーはナースかえロッカーインとかで見つかっちゃったとりあえず固定の緑キットを え、あれもがいてないちょっと待ってよあきらめないで早々に3人になっちゃったよ早く発電機回さなきゃここで鍵引き当てれば緑キッドかーダメだ でしょピンポイントあれどっか行った女子治療完了あ破滅あったんだ忘れてた 黒僕は地下小屋からつけるかとりあえずあと一台はつけきらなきゃねこっち来てる プロがチェイス中だったのかな ?1 人で回してたのに、有能が光ってたのなんだろうあ、みん治療しようかお願いします。 まずい心音固有の発電機つけるかインフわぁ、びっくりした。みん逃げてきたんだね。これはギリ間に合うかよし逃げよう。目の前に出ちゃった。 斬 ら, られていくスタイル治療しとくか破滅錠か内風 このナース級にタて替わるから怖いまた目の前でもなぜかばれてない今助けに行くよー キャンプしてるなー《な見られちゃった?》ダメだなー半分過ぎちゃうもう一人も来ないから猶予持ってないんだろうなごめん猶予ないけど助けるああ、ダメだ3日でもできなかった でまた切られに行ってるのサン振りはまずいまだゲージ溜まってないか そろそろ黙ってそうだけど負傷してなきゃ強引に行けるんだけどなーナスコありそうだから近くで回復もできないうーんダメだ ごめん4人あっちの救急キットも使って回復しようよしオッケー見つかっちゃったか バベチリ対策しとこあれつられないあ釣つられたそろそろ救助しに行こうやっぱりキャンプしてるねえ これはバレた黒逃げて救急キット両方使い切っちゃったな 心音がする。マウスで見たー。ああ、発電機固まっちゃった。 これじゃ発電機全然進まないよ戻ってくるのが早すぎるやられちゃったか戻ってきた さあ逃げて。黒ろばれちゃってる。トーテムが燃えてるー。燃えてたら壊したくなっちゃうやつ。あれ、黒もがいてない 時間内し突っ込んじゃうかこんなところにハッチあるのかああ壁になれなかったごめん大野やめたかな 釣った、黒ごめんよーハッチの場所分かってるからダッシュで向かおう長い戦いだったなー。